お住まいの皆さんどうも6代目です鹿島はですね当店からだいたい45分から50分で着く距離になりますので遠いと言われれば遠いですがそう遠くもないような気もします時々カラスとかも行きますので意外とですね鹿島の方は当店に頼まれる方がいらっしゃいましてありがたく思っておりますまあそれでも2ヶ月に一遍とかそのぐらいの頻度ではありますが当店に頼んでいただいて本当にありがたく思っております 畳襖障子ですねそのあたりのお見積もりもちろん無料でお伺いいたしますので当然頼みたいと思っていただいた方はぜひお問い合わせくださいそれでは鹿島にお住まいの皆さんご視聴ありがとうございます6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタン